なかなか、すいませ ん, ん, ん, んえっ、ショータイどうも、マケンですさあ、今回ご紹介の単車はですねこちらになりますはい GS450 ですまあ、通称ですね、四号ザリと言われている方になりますねはい、ではですね、えー、オーナーさんの方にこの単車のですね、説明の方聞いていきたいと思います じゃあさんさんどうぞー俺やで、えー、実はですねこの3車僕のなんですよねイェー イ, イまずですねこちらエンジンなんですけど4号材のエンジンですね2バルブの 450cc のエンジンになりまーすキックはついてないですでキャブレターも純正ですねこれキャブは純正ですねちょっと燃料コックは純正がちょっと腐ってたんで なんかの燃料コックをつけましたはいタンクですねはもうザリ25ザリとか400ザリとかとまあ、同じタンクです外装は多分一緒じゃないかな25と400とはいこちらちょっと前に回ってもらってはいヘッドライトヘッドライトですねこちらはこれも純正じゃないんですよ会社しててっっったバイクから、えー、引っ張ってきて つけましたでウィンカーですねウィンカーは、えー、スモールのヨーロピアンウィンカーを入れてまーすでこっちは足回りなんですけどまあ足回りも純正ですでまノ、あ、ーマルのね腰キャスを入れてまーすでマフラーなんですけどこれがですねレッドファーザーのラッキーウンバーンですねを入れてますでラッキーウンバー缶なんですけど二重加工になってて吉村缶みたいな音がします結構吸いますよ 後でエンジン始動の方をやっていきたいと思います。でこちらですねあのサイドカバーなんですけどサイドカバーはもう純正です。もうエンブレムとかちょっと取っ払ってるんですけどはい、はい、シートシートはですねオカワの、えー、タックロール入れてまーす。とこっちタンデムバーなんですけど、えー、タンデムバーがえー、と極太のゴム巻きのタンデムバーを入れてます。でテールテールはですねメーカー不明のビートテールタイプ。 ートテールタイプを入れてますでケツもこちらもですねリアもスモールのヨーロピアンウインカーを入れてますテールランプこれまあ純正ですねはい純正のテールランプですねえこれなんといってもこれちょっと見てほしいんだけどはいつり革ハートのつり革がはまっております可愛 い, いでしょめっちゃ可愛 い, いでしょピンクでリアサスですねリアサスはもう純正の、えー、4号座の リアスがはまってます、まあ、足回りはもう変えてないですね全部純正ですねはいグリップグリップは四角グリップを入れてますアクセルなんですけどあの純正だとアクセルがめちゃめちゃ重かったんでワンズのカルスを入れてますあとエクスホルダーかなこれあとワイヤーもワンズのワイヤーに変えてますク、はい、ラッチもですねワンズの アルチ入れてますこれでだいぶクラッチも軽くなりましたミラーはヘッドミラーですメーターは純正のメーターが入ってますはいじゃあ早速ね、えっと、エンジン手動の方やっていきたいと思いまーす、まあ、マフラーはラッキーウンバーなんで、まあ、なかなかすぎます<笑> 今日はです、ね、えー GS4504 号材のご紹介でしたちょっとざっくりねパパッと終わらしちゃったんでもしね質問などあればコメント欄の方によろしくお願いいたします動画最後までご覧いただきありがとうございますでは次回の動画でお会いしましょうありうありありありありありメーデル